4月21日、国会で入管法の再審議で参考人の先生をお呼びし、意見を伺いました。一つ橋の橋本直子先生に伺いまし た, また学ぶ。えっと、アフガニスタンの現地協力者の対比政策についての資料を入れていただいておりますが、ご説明いただければと思いますけど橋本直子さん。でも下級的速やかに改善するる必要があるのがあの 現地職員の退避、受け入れと、あとは第三国定住の拡充です、まずあの現地職員の退避についてですけれども、えっと、資料の5、えっと、日本はですねその長年顔の見える国際協力というのを推進、まあ、標榜してその多額、多数の ODA 事業を海外で展開して、えー、展開してますそのためにその多くの現地職員をあの世界中で雇ってきましたで、特にアフガニスタンでは過去20年、日本はずっとトップドナーの一つです。 で2021年8月のタリバンの普及を受けて、日本などの外国につながる組織で働いていたフガニスタンは、タリバンに よ, るよって裏切り者とみなされて、迫害される危険が極めて高くなりました、そこで日本以外の主要同盟国は、軒並み直ちにです、ね、その現地職員とその家族を積極的に退位させて、まあ、基本的に永住前提で、どの国も数万人規模ですでに受け入れています、日産しですねで、2枚目にありますとおり、その日本政府はですね、 残念ながら元現職員の圧倒的大多数にビザ発給を困りまして、要するに長年、日の丸の下で働いてくれた元同僚たちをある意味で見捨てている状態です、これはやはり私は極めて非人道的だと思っています、でそれだけではなくて、ある意味でその今後、優秀な現職員の方々は日本政府のために、日本組織、まあ、JICA、NGO も含めてそういったところで働かない方が安全ですよと、世界に向かって宣伝してしまっているようなものです。 これは私は、あの、日本の国益に資さないと強く思います。それが一点。それからもう一点。今後も日本が顔の見える国際協力を、まあ、推進して、まあ、積極的平和主義を標榜し、またその G7 諸国と歩調を合わせるということを重視するのであれば、やはりこの現地職員の対比と第三国定住というのは、異次元に拡充すべきだというふうに私は思います。ありがとうございます。どうなんてるんだ安倍晋三。アベティン 美しい国、日本、だって。安倍晋三、お前は、本当に許せない奴だ。安倍、お前という男は、格好つきだけじゃないか。あたいは、許さないからね。おいらは、安倍を、許せない。俺の、回し蹴り、受けてみな。安倍、お前という男は、愛国心ぶるのは、やめてくれ。あたいは、許さない。 な